今日も玉ですごさて、今日はですね、ラーメン作りました。名古屋で有名な、ね、ふぐとんこづる、つばき屋です。つばき屋さんのラーメンを作りました。ではね、ちょっとチャーシュー丼みたいな感じですけども、食べていきます。うん いなこんなにちではまずは無にね。冷めそうなんでゆっくり食べますねえ 最近ね、なんかね、酔っ払うと、とんでもなことするんですよ。最近はね、もう寝ようと思って寝るじゃないですか。そこで、朝起きてみたら、冷蔵庫の中に、書類書が、はっ、あんたっけな。し つ, つて窓拭きスプレーで、ね、看護と冷やしてるんですよ。なんでこんなことしたのかなと思ってね、護ごとですよ、護ごと。 出した時はもうキンキンに入ましたねまあ想像すれば面白いんでしょうけどねまあそれが実際にそうなってるから、ね<笑> いい匂いだ。 てるんですけどもその私はこの前大学時代 で, ですね、家政婦行こうと思って車乗って行くんですけども、その日は遅くなってしまって、もう入所口がないっていうんですよね。僕も手屋いっぱいで長さ中止、こっちもお金持ちてないから、なんかね、モーセルっていうんですよ、モーセル。いわゆる今で言うラブホセルなんですけどもね、そう時はモーセル、モーセルって言ってたんですけども、 そこで泊まって男2人が入って一晩を過ごしたんですけどもああ。おやっぱ気持ちかね。うん んまりこの中に染みるとこだってことだよ。香りがね、疲れそうなまもんね。気をつけないでね。 で、卵これは、ね、最初送めにしようと思ったんですけど、ちょっと早く作りすぎちゃうんで、卵焼き、卵、卵、卵、卵、卵かけ、卵。なぁ、おしろいけど、卵、卵焼きじゃないな。うん。んあ、ゆで卵だ。ゆで卵。いきます。うん。 はい、もうでもコロナで大変コロナで済ますよねほんとにまあ輸入がねかなりするみたいですけどねまあ、高齢者がそこがね医療従事者の方っていうのはそれは当たり前のことで早くするべきだと思うんですけどもワクチンは接触せないとダメですよねみんなに考いてやっぱり昔のスペインか邪スペイン風邪 これ今で言うインフルエンザだけども、ミスなのかななかなか、すぐ印象ができませんよね。そんなにこんなぞ、いろいろありますけどもね、頑張っていきましょう。お腹いっぱいです。それでは今日も、いきました。では。